じゃあ、もいしよん、갑시다。もいしよん。一本のマラまらびしよん。じゃあ、うん、じゃあ、レンダムロ、お、むろぼっけよ。はい。じゃあ、一本。うん。うん、さんの、誕生日はいつですかうん、さんの、誕生日はいつですか、うん、はい。はい。えー。じゃあ、うん。 えー、日本語の授業は何時から何時までですか日本語の授業は何時から何時までですかはい、えー。昨日は何月何日何曜日ですか昨日は何月何日何曜日ですか もう、あらそ、もう、準備、うん、これ、ごめん、そう、てだ、かめてみてあ、はい。今、何時ですか今、何時ですかうん。うん。今、何時ですか今、何時です か, 今何時ですか うん、あらそこ分譲しますよ。うん、はいじゃあ家具もろぼの物だけよう。はい、寿司セットはいくらですか？靴はいくらですか？お好み焼きはいくらですか？デジカメはいくらですか？ ラーメンはいくらですか今日は何月何日何曜日ですか明日は何月何日何曜日ですかはい。じゃあ、いれもう、これを改良ですよ。よろしくお願いしますみだ。